では、次の話題なんですけども、えー、情報隠蔽。で、この例ーダーですね、単連結リストを作ってエディター。エディターと言っても、私たちは普段言いますなのガムエディターを使ってますけども、これは行エディターと言われて、えー、そのコマンドを使って操作するエディターなんですねで。非常に簡単なものなので、コマンドはこれだけしかありません。えー、ちょっと動かしてみましょうね。で、I, this is a p e n I, I, I. で、先頭に行くと、This is a pen ですよね。次の行は This is not a book。次は How are you? じゃあまた先頭に行って、一行をした行って、えぇ、I, I, I am not a book。で、もう一回先頭に行って、今度はまた一行て見ると、 この一行が増えている。まあ、これ、気球で終わり。こういうふうにですね、我慢の上で一行ずつ何か操作しながら、ファイルの編集をするというのを昔使ってたんですね。こういうものはすぐ作れるので、今回これを例題にしていくということです。では、以下では、 その単遍、単連結リストのデータ構造とか、先頭は現在との各変数も含めて、クラスとしてパッケージしていますので、それを説明しましょう。まず、クラスバッファー。バッファーというのは、このエディターで使っている、この行の並びでこれを保持するために、クラスバッファーを使っているんですけども、その中を見てみます。セルは、まだになったら同じような単連結リストのセルです。で、インシャルはですね、 じゃあ、このバッファーは、えー、ヘッドとテイとカーとプレブという4つの変数を作るんですけども、えー、それは、最初の2つは、えー、EOF というセル。だから、どうなってるかというと、この EOF って書いたセルがあって、それで、この先は終わりになっている。そして、 あっとていると。あっとか。それはこの両方ともい f を指している。それから次にですね、ヘッドっていう、実際には使わない空っぽ文字やったわけです。こういうふうにやります。こっち側は、あっとヘッド。それからアットカー、あっとか。あっと、プレーブルですね。その2つはこうさしている。 最初はこの形になっています。そしてですね、えア、ー、ット UF というのは、現在行が UF の行にあるかどうかと調べるメソですけども、えー、それは、アットカーとアットというが一致していれば正しい。そうじゃなければ UF じゃないところにいるということになる。で、トップはですね、プレーブがヘッドで、カーはヘッドのネクスト。 これはどういうことかというと、何行かある場合、ヘッドはこれで EOS がここなんですね。その間にいくつか行があるときに、先頭にいるというのは、プレブがここで、カレントがここで。この状態が先頭です。必ずカレントとプレブはペアになったの。順番に動くので。 そこで、えー、今、先頭に行ったときまで、ね。フォワードっていうのは、これを一つだけに進めるので、えー、フォワード、アット e f でリターンエンド。だから、e f にいたら、もうここから一ろは進めないので、何もしません。そうじゃない場合には、え、プレブは、現、こまでのカー。だから、これまでのカーがプレブになって、えー、カーテンネクスト。えー、次のセルがカー。ですから、え、ここから、今度は、 この二つが話しているという状態が次の行。これを次々に行くと次の行為を行けるということになるわけです。さあ、次は変形ですよ。えー、インサートですね。インサートは新しいセルを作るので、プレブテンネクストに新しい文字列 S を持ったセルを作ります。ですから、例えばこの状態でインサートをするということは、 新しい文字列 S を塗ったペルを作って、そして、えー、プレブ点ネクスト、プレブのネクスト、これをここを指す、ね、さらに、じゃセルニューでカレントですから、この次の場所は、ここと同じカレントです。こうすると、えー、ここの状態になる。ただ、こんなことはなので、必ず隣り合うセルをカレントとプレブで挟まないといけないので、えー、プレブはプレブ点ネクスト。 とだからここをここにする。これで2つを持ってといという状態になります。これでインサートができました。で、最後にプリントですけども、プリントはまあ適当なスペースの後にカートン、データを